それでは、今回の計算基礎学1の授業を始めたいと思います。で、まず、その前に、あの前回の訂正から入りたいと思いますけれども、えー、と前回、不動小数点数の話をしました。で、その際に、あの、その我々の世界でよく用いられている企画として、IEEE745 の不動小数点数企画ということを申し上げましたが、あの実は、 この数字に間違いがありまして、えー、と本来は IEEE754 リリというのが正しいあの企画の番号でした。えー、ということで、あのお詫びして訂正いたします。皆さんの方も直しておいてください。えー、となお、とまあ、今回こ、このミスはと皆さんの中からあの指摘していただきましたので、あの指摘された方に感謝いたします。はい。 前回の内容に引き続きまして、その、多精度整数の表記と加算という話に入っていきたいと思います。で、えっ、ー、と、この多精度演算、もしくは、あの、多倍調演算といった方が、あの、まあ、この世界ではより一般的と思われますので、今後はその多倍調演算というなり方をしますけれども、あの今後の、この授業において、 あのまあ、前回はその例外的な話でこの不動小数点数というその誤差を用いるその数の扱いを行いましたが今後は原則としてその整数や有理数など の, あの数の演算はあの正確に行うことを前提にあの話を進めたいと思いますというのがまずあの最初のルールですねで、えー、それではその1ワードに、えー、まあ大体その 前回までにも説明しましたけれども、その数の加減上除はその1ワード単位でこう行いますと、あの計算機上で行いますということを言っていたんですが、えー、と実際にはその1ワードに収まらない、収まりきられない数を扱わなければならない場合というのはいくらでもあることでして、そういうときにその1ワードに収まらない、収まりきられない大きな数の計算を、まあ、どうやって計算機上でうまく行うかということが問題になります。 でまあ、ちなみに、これはあの僕の家にある電卓を探し、こう撮ってきて、写真を撮ったんですけれども、まあ標準的な電卓ですと皆さんご存知のように、だいたい整数演算であの8桁の精度がなわけですね。でそうすると、まあその8桁に収まらない場合の計算は、どうすればいいかって皆さんに聞きますと、だい大体まあ今ですともうあの携帯電話 の, あの電卓ももっと桁数いっぱいありますし、あとは えっ、ー、と、まぁ、グーグルさんなんかで、こう、計算させれば、あの、結果が出てくると。それから、あの、去年、計算研修で、こう、マセマティカルなんていうありがたいソフトウェアも、あの、使いましたから。 そういうのを使ってもいいだろうという話になります。で、まあそうなるんですけれども、じゃあ、えっ、ー、と、まあ我々、その、まあ理学の立場としては、もっとさらに原理に振り、原理に立ち返って、じゃあそういった、あの実際に使えるソフトウェアっていう、ソフトウェアとかですね、あのシステムっていうのが、どういう原理に基づいて、こういう多倍調のそういう大きな数を扱うかということを、まあ知るということが、まあ、あの、この授業の目的の一つでもあります。ということで、じゃあ、じゃあ実際に原理にはどういうふうにして、その、 大ききいいいい数を扱ううかということとこ見ていきたいと思いますでえ。ちなみに、とまあ、一応、まあ、最初は素朴なアイデアを考えるので、あの電卓は、まあ、同じものを何個でも使えるという仮定をして話を進みましょう。まあ、この辺が、まあ、あの理学の、まあ、いいところというか楽なところでもありましてあの、まあ、理学だと大体そういう理想的な、まあ、数学もですけど理想的な状況を扱いますから、まあ、電卓はあの、まあ、有限個だけど、 あのいくらでも用意できるとかですねそういうあの考え方 で,、ま、え方でこうアイデアを煮詰めるわけです。で、えー、それがう実際にこの現実社会でも動くものにしようとしたときに、えーそのまあ、工学のですねいろいろなあの要件がこう積み重なって入ってきまして電、えーまあ、卓用意できると言いってもその何個でも用意できるわけじゃないですから現実的な個数でどういうふうにうまく物事を処理するかというふうにもう考えていきながらこう。 あのその辺はこうあの理学的なアイディアとそれから工学的なこう現実とこうのこうすり合わせでこうあのいろいろな技術は作られていくんだと思います。まあ、ということで、まあ、素朴に考えるのはじゃ あ, あ, のあのそれだったら必要な桁数だけ電卓を並べてやればいいじゃんという話になりまして、まあ、あのその通りなんですね。で こ, この場合ですとその、まあ、上位桁から下位桁まであの5個電卓を並べましたと。 そうしますと、まあ、1つの電卓、それごとに8桁ずつの演算ができますから、まあえーとまあ、計算可能っていうのはもう少し細かくあのちゃんと定義しようとするといろいろ問題はありますけれども、まあ、とりあえず、えー、とこの例ですと、まあ、40桁ぐらいの整数までは何らかの形で扱うことができるという話になるわけです。で えっ、ー、と、実は、その、そうですね、あの、多倍長演算っていうのは今のように、その電卓、今はその電卓を並べて計算しましたけれども、計算機上では、それ電卓に相当するものなんかをメモリなわけですね。このメモリ上に、あの、まあ、一つ一つのワードに、こう、数を、こう、蓄えながら、その数をうまく操作することで計算を行いますで。で、今回はその、まず、あの、比封整数のその多倍長演算、 というのを考えていきますけれども、これは多倍調整数とも呼ばれるものです。で、とまあ、一般的にその計算機で何かをやるときに考えなければならない物事というのは大きく分けて2つありまして、その1つはデータの表現ですね、えーと。そもそもその大きな数をですね、このデータ内でどのように扱うかと。で、もう1つは演算の手順。これはまあアルゴリズムと呼ばれるもので、まあ アルゴリズムについては今日の授業の後半でもう少し説明しますけれども実際にそれらのデータについてど の, ようどのようなデータを扱う、どのようにデータをこうやり取りすることで計算ができるかということをこ考える必要があります。ですので、まあ、これから先はこの2つのことについて順を追って説明していきたいと思います。でえー、とまずデータの表現からいきたいと思うんですけれども まあ、ここでは、その表す数値を A としましょう。まあ、A はあの皮膚整数のわけですね。で、えー、とこれを、その、に対して K というのを、その A を表すワード数としましょう。えー、すなわち、先ほど の, あ の, 例あの例の話ですと、その電卓の個数ですね。から、A という数を表すのに、えっと、まあ何ワードの、もしくは何個の電卓を使うか、何ワードのメモリーを使って表すかという、 をあの考え考えだからあの、稽古ですね、K ワードを使ってこの A という数を表すということにしたいと思います。で、えー、その実際にその稽古のワードですね、稽古のワード、A を表すために使うその稽古のワードを、まあ、メモリ上のワードを、まあ、A0 から A の K-1 というふうに表 す, こと表すことにしておきましょう。で、えー、とそれで表し方は、 どうなるかというと実は先ほどの電卓を並べた時と全く一緒のアイディアでして、まあ、回桁の方からですねこの a0 っていうのを一番回の桁の表すワードにしてそれから順番にこうワードを a 1 a にと い, いうふうに並べていくとで a の k-1 がその表したい数の一番上位の桁を表すワードとしてこう置くわけです。 でまあ、このようにして表しますと、そのえ実際にこの a がですねあの、その ai を使ってどのように表すれたかというのを表したのがこの、こちらの式でありまして、このような形の和で表すことができます。でここでと、そうですね、a, 各 a の i というのはその各ワードに入っている数で、まあ、それに2の n の i 乗をかけた形で表すんですけれども、まあ、この2の n の i 乗の n というのは、 えー、と今考えているこの1ワードの大きさ、すなわちビット数に相当することに注意してください。で、一応この授業では、こ, こ, このようにして表すこの多倍長の整数 A というのを、実際にはこのブラケットで囲んで、A の0から A の K マイナス1まで並べた形で表記します。で、えー、と注意していただきたいのは、あのこの並べ方でして、 あの実際のその数の桁を表すときには、この A の0があの最下位の桁ですので、その実際の数の表現ではあの一応右側に来るんですけれども、のこの式として表記した場合には、この A の0からですね、下位桁からあの順番に並べていって表記するという、逆の並べ方になっているのに特定に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい。で、 えー、とまず、じゃあ、あの、先ほどの、今の話で、この a という、まあ、長い桁の数をですね、k ワードの多倍長の数で表しましたと。で、次に、えー、その k ワードをどのような形でメモリに格納しますかっていうことなんですけれども、まあ、これも、とまあ、わりかし単純な発想なんですが、この a の0から順番に、a の k マイナス1まであの、メモリにあの、順番に格納していくという。 うふうにします。で、えっ、ー、と、一つ注意する点は、このメモリーにですね、この A を表す多倍調数の各ワードを格納する際に、この A の長さ、K ですね、この K を最初のワードに格納していくことに注意してください。ですので、例えば、とこの A を表すですね、今多倍調数をですね、10ワードを使って、あの、表そうとしたら、 ここにその10という整数を一番先頭のメモリーの位置に代入しておくとで。これによって、その、まあ、叱るべきプログラムがこの多倍長数を見たときに、あ、えっ、ー、と、ここの最初のこの数字を見て、あ、この多倍長数は何ワードからなっているということを知って、あとはそのプログラムがこの残り10ワード分を見てですね、で、それに、をまあ、一つの この点に注意してください。えっと、ま、実、現実のその表現、現実のその多倍調数の表現はもっと複雑だと思うんですけれども、一応、この授業では、あの、このような形で、あの、一つの多倍調数をメモリに格納しておくということにしておきたいと思います。ここまでいいですか。はい。で、じゃあ次にですね、その、じゃあ、あの、今その、 ある多倍調数を K ワードで表して、その K ワードの情報をどんな形でメモリーに格納しておくってところまでやったんですけれども、次にやるのは、その、じゃあ多倍調数、表したい数 A が与えられたときに、その何ワード、じゃあ実際に取ればいいのかっていう話が必要になります。まあ、大体その計算機は外部から、外部からという現実の世界からこう何か入力を得ますので、 じゃあ、A という整数が実際に与えられたときに、じゃあ何ワード使って表すばいいかということなんですけれども、えー、とまず最初に、えー、A を二進数に直したときのビット帳ですね。えっ、ー、と、それが、えっ、ー、と、このような形になります。この記号の LG は、あのテキストの最初の方の記号にありますけれども、あの2を定とするあの対数ですので、というふうな、で、あの 独自に用いる。まあ、独自というか、計算機関学で主に用いる記号ですので、えっ、ー、と、チェックしておいてください。で、えっ、ー、と、A プラス1の、うんと、その、2を定とするログですね。で、これの、えっ、ー、と、シーリング。あのー、シーリングっていうのは、この、両カッポの、あの上、上カッですね。上カッポの関数。で、シーリングは、えっ、ー、と、これも、あの、定義あったと思うんですけれども、と うんとこの数、中の数と等しいかそれ以上の条件を満たす最小の整数という意味です。ですので、えー、とまあ こ, れこの値と等しいかそれ以上の最小の整数ですね、つ次の整数ということで、イメージ的にこう、天井といったような形をしております。 まずここですね、その A を二進表記するときのビット中がこうなるってことをあの理解、理解というかあの各自ちょっとあの考えてみてください。で、えー、とそうしますと、うんと、じゃこれをですね、今度はそのビット数、A の二進数で表記するに必要なビット数はまあこうやって表されますので、ここからその、じゃワード数がどうなるかっていうことを見ていきます。 次、ワード数なんですが、1ワードがあの N ビットの時ですね。1ワードが N ビットの時を見ていますと、そのワード数は、まあ、そんなに、まあ、複雑ではないんですけれども、そのビット数を大体 N で割ればいいだろうという話になりますので、えっ、ー、と、その、この場合には、その、うんと、先ほどのそのビット数で表した、この、えっと、ログの A プラス1の部分をまあ N で割った値、これの、その、シーリングを、 取ることによって、えー、この一、えー、ワード、えっ、ー、と、a を表すのに必要なワード数を求めます。で、英語では、この、あの、a、当たられた整数 a を表すのに必要なワード数のことを、あのこのような形で、あの、連の a と書きます。これは、あの連和の a の長さです長さと言 い, いまして、えっ、ー、と、長さの英語のレングスの、えっ、ー、と、まあ、 最初の文字を取ったんですから、レンズスの A というふうに表します。これまでいいでしょうか。えっ、ー、と、まあ A, A という整数が与えられたら、まあその A の、に必要なワード数を、まあレンズスの A というふうに表して、で、実際にメモリに格納するには、えっ、ー、と、このレンズス A のワードを 今には実際にこの a の、a っていう数を表すその値が入るんですけれども、それプラス、この、連数 a 自体を、この値ですね、この a の長さ自体を記憶していくワードが必要になりますので、これに1ワードを取るということで、えっと、結果として、あのー、与えられた、あっと整数 a を皮膚の多倍長数で、 メモリに格納するのに必要なワード数というのは、A の長さプラス1ワードということになります。えー、と先ほどの、そてこのメモリの、あのー、図に戻ってみますと、あとまあ、この A0 から AK-1 のこの部分がそのちょうど A の長さ分のワード数なわけですね。でそれそれと に加えて、この k っていうこの a の長さ自体を入れておくワードを1ワード用意するということで、a の長さプラス1ワードを使って多倍長皮膚の多倍長数をメモリーに収めるという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい。で、えっ、ー、と次にですね、その、 今回は、この先にその、まあ、多倍長数の加算ですね、足し算を扱いたいと思うんですが、その前にまず、その1ワードの整数の足し算をどのように扱うかっていうことについて、あの計算機をどのように扱うかっていうことについて説明します。で、そのためには、その実際に計算機上でその演算を行う えー、CPU の仕組みについて少しあの説明しておく必要がありますので、あの必要なところをこれから説明いたします。とまあ、ここにありますように、まずは最初にこの1ワード の, あの数の指則演算を行うため の, あの CPU の機構ということです。で、とこの1ワードの指則、数の指則演算でと、まず使うのがこのレジスタと呼ばれるものです。でこれは、と レジスターっていうのは聞いたことある人どのぐらいありますか皆さんの中では。い。はい。ごく少数ですね。はい。わかりました。えっ、ー、と、CPU っての仕組みについても、あの、ま あ, あの、そもそもやらないとなかなか出てこない話なんですけれども、えー、CPU の中にありまして、そのビット率を保持する、まあ、メモリの一種です。で、えっ、ー、と、 一般にそのパソコンで使われているその主記憶装置のメモリとは異なって、あの個、個数、容量は非常に小さいです。せいぜい、あの、数百ワードとかそのぐらいですね、今の CPU で。で、であの、数は少ないです、容量は少ないんですけれども、あの、高速に読み書きができます。で、えっ、ー、と、レジスタには、あの、2種類あります。で、1つは汎用レジスタと呼ばれるもので、でこれは、あの、実際に、えっと、演算、 我々がその演算の対象とするようなデータ、もしくは演算結果として出てくるデータを保持するメモリーです。でもう一つは状態レジスタと言 い, いまして、これはあのテキストでは補助演算装置とも呼ばれているんですけれども、の一部なんですけれども、これはあの CPU の演算に伴うさまざまなあの内部状態を保持すると。で内部状態というのもいろいろちょっと初めて聞くとはピンと来ない 人もいるかもしれませんけれども、CPU の演算をしていると、例えば、あのまあ、いろいろな算術演算や論理演算を行います。で今回使うその状態の変化というのはあの、CPU 内部で演算をしたときに、桁上がりが起きましたということをあの、発生したというのを示す状態です。でこの他にも、例えば、0、えー、で割り算が行われたとか、それから、えー、とあるレジスタの値が0になったとか、 そういったこういくつか の, その状態の変化に応じてこうそれを、その状態の変化を格納しておくのが、この状態レジスタの役割です。ここまでいいでしょうか。はい。で、えー、と次に出てくる道具がですね、三述論理演算ユニットといいまして、略, 略して ALU と言 い, います。 ALU はその30円論理演算ユニットをそのまま英語で訳したアリティメティックロジックユニットという名前ですね。で、まあ、ALU と言います。で、これは、えっと、レジスタから、その、いや、あとはメモリからですね、主記憶装置のメモリからそのデータを呼び出して、で、指則演算や論理演算を行う、まあ、実際にこの計算を行う回路です。で、その計算結果を、まあ、あ CPU 内のレジスタですとか、あるいはその、主記憶の方のメモリに あとは、そのこの ALU の演算によって、その、ま、CPU の状態に変化が生じたときに、その新たな状態をあの状態レジスタに格納するということも行います。まず大いですかね。はい、で、えー、じゃあどういう、そのどんな感じでその ALU とかです、ね、レジスタがその CPU の中に入っているのかなということで、とちょっとあの、と CPU の 実, 実例を探してみました。で、あの、まあ、えっ、ー、と、実はその、日本の、あの、大手の電気会社各社ともですね、その、自社内であの CPU を作っています。で、どういう用途に使われているかというと、えっ、ー、と、まあ、皆さん、家電製品、今の、現代の家電製品には、およそ、あの、コンピューターが入っていないものはない と, 思うということなんです、に気づかれる人もいるかもしれませんが、 例えば、エアコンですとか、冷蔵庫であるとか、あのそういった、あとあの洗濯機、掃除機といったですねあの、あまりコンピューターとは縁がなさそうな家電もいっぱいありますけれども、実は、あれ、今、あのあ辺の家電にもすべてあの、こういった CPU が入っていて、で、いろいろな、あのまあ、処理を行っているわけですね。でそのための 家電用の CPU というのもいくつもの種類がありまして、それは各社が自社で作ったりすることもよくあります。でまあ、東芝も、あのまあ、僕は今回資料として引用しましたけれども、あのそういう組み込み用の CPU をたくさん作っておりまして、でまあ、その中の一つからこういうものを持ってきました。でちなみに、とまあ、僕がちょちょっと調べた限りでは、この東芝のウェブサイトにですね、このマイクロコンピュータ入門コースという あのウェブサイトの情報がありましてでこの CPU の仕組みですとか、あの計算機の動く仕組みというのをいろいろと分かりやすく説明してくれているのであの、皆さんの中でも参考になるんではないかと思います。で、えー、とこれがその東芝の組み込み用 CPU のですね、このブロックダイアグラムと呼ばれるよう大まかな構成図ですね。これを持ってきました。で、この中で今述べた回路がどこにあるかといいますと、こんなところにあります。 えっ、ー、と実は、あのこの授業であの CPU のあの説明をしたときに、その演算装置と制御装置というふうに、演算装置ですかね。ちょっと待ってください。あ、ね、演算装置と制御装置というふうに大雑把に二つ、こう二種類あの説明しましたけれども、この CPU ですと、えっ、ー、と大体この上半分の方が演算装置に当たっておりまして、の下半分の方が制御装置に当たっ て, たっております。で。 えー、とまず、汎用レジスタから見ていきますと、こんな風にですね、このアルファベットのえと名前のついたレジスタが、まあ、十何個があるわけですね。えっ、ー、と、まあ、これは比較的小規模なえーと CPU ですので、このぐらいの個数ですけれども、ここにこうデータが入るわけです。それから、あと、えっと、a d u はこんな形であの回路につながっております。 それからあと、この状態リジスタはこの ALU とのリ汎用リジスタの間にありまして、このような形で ALU からいろいろな状態の変化を受け取って格納するという形になっております。というですね、一応 CPU の, この基本的な仕組みをちょっと押さえた上で、次にその1ワードの符号な指数2個の加算について見ていきましょう。 えっ、ー、と、ここでは、その、まあ、X と Y というのは、ま、変数名でもいいですし、まあ、レジスターでもいいんですけれども、まあ、X と Y を、が指し示す、その2つの、えっと、1ワードの符号な指定数の加算を、えっと、行っています。で、この X プラス Y を計算した結果を、まあ、Z という新しい、ま、レジスター、もしくは変数に格納していくわけなんですが、えこの際に、 まあ、これ、一、えー、ワード N 桁の二進数の加算ですので、あの桁上がりが発生することがあります。でポイントは、この桁上がりをですね、このよ う, うにガンマと表して、これをあの先ほど述べた状態レジスタ、えーと、テキストでは補助演算装置というふうに書いておりますけれども、この状態レジスタに、この桁上がりの桁のガンマをえと代入するという点に注意してください。でこの桁上がりの部は、 ととまあえっ、ー、ちょっとこれ、文字がですね、読み、ちょっと若干紛らわしくて、すいませんが、あのこれガンこれガンマのつもりで書いておりますで。ガンマで与えられます。で、この桁上がりの無がガンマ。えっ、ー、と桁上がりがあった場合は1でない場合ゼロなんですけれども、でこの時に、えっ、ー、とこの x プラス y という計算の結果が、えっ、ー、と z に、えー、この桁上がりのガンマかける2の n 乗という形であの表すことができますので、 これのことを、z とガンマの組みですね。こういった形の計算結果として表すことにします。ですので、1ワードの不合な指定数 x プラス y を計算すると結果を、このように、元々の1ワード部分の整数 z と、それから桁上がりの有無を表す分、ガンマの組みで表すというところをまず押さえておきましょう。ここまでいいでしょうか。 で、えっ、ー、と、で、今度はその、これを使って、えっ、ー、と、符号なし整数の、その、符号なしの多倍調整数ですね、あの、加算を考えます。この場合はその、K ワードのその多倍調整数 A と B の加算を考えることにしましょう。で、まあ、あの、多倍調整数 A と B はどちらも、この K ワードで、あの、与えられているものとして、で、計算結果も、えっ、ー、と、まあ、K ワードということにします。 で、えっと、A と B、A と A がですね、このチちらの上にありますように、A のゼロから A の K マイナス一というワードで表されていて、で、B の方は、えっと、B のゼロから B の K プラス一という形で表されているもとしますで。その結果を、まあ、あの、C のゼロから C の K マイナス一にこう代入するということで、あの、計算を行うんですけれども、 えー、と皆さん見てあのお気づきだと思いますが実はそのこれは我々がその受信数でですね小学校の頃から行っている筆算と、まあ、本質的には変わりないということですねでえっ、ー、とだから我々がやってた受信数の筆算はこの、えー、と各ワードがですねあの受信一桁だったと思えばいいわけですそうしますと例えばそ の, その最下位のワードの a0 と b0 を加えれば まあ、C0 と、それから桁上がりのガンマ1というのが出てきますから、うんとこのガンマ1をえっと次の桁に、えー、加えておくとで。その上で次の上位桁の A1 と B1 を計算して、でこれが C1 になりますね。で、桁上がりになったらまた次の上位のワードに加えていくという形で、えっと、最後はこの計算結果 C0 から Ck-1 までの K ワードの多倍調数と、 それから最終的には桁上がりのガンマ K で表すことができます。というのが、この符号なしの、あのー、長さ K ワードの多倍調数、整数の加算です。これが基本ですね。で、これを数式で表しますと、えっ、ー、と、まあ、A が A0 から A の K-1 までの並びで表せってます。で、B が B0 から K-1 の、あのー、並びで表せるというときに、えっ、ー、と、 この、今回はこの A プラス B にですね、桁上がりが生じないことを仮定しておりますけれども、桁上がりが生じなければ、計算結果 C というのは、この C0 から CK-1 のワードの列で表すことができるというものです。こまでいいでしょうか。ちょっと映している人はいるので少し待ちます。 いきますでえー、とで今度はその次にですね、そのあのまあ、これからやるのはその多倍調整数の加算のアルゴリズムをまあ記述することですの で, で今度はそのアルゴリズムの記述について説明していきますと、まあ、テキストですと7ページに若干あの説明がありますので、まあ、そちらもあの見ながら聞いてください。よいしょで とまあ、その7ページの記法に入る前にですね、そのアルゴリズムってのはそもそもどういうものかということをちょっと紹介しておきます。まあ、ここはあの後であの資料でも配りますので、ちょっとお話程度に聞いてもらえば十分です。でアルゴリズムの定義というのは、まあ、本によっていろいろな書き換え方がしていますけれども、まあ、よくある説明は、あ, のある入力ですね、式値に対して、ある出力となる式値を、その 出力するための計算手順、各ステップの計算手順というふうに捉えることができると思います。で、じゃあそのアルゴリズムというのはそのどういう性質を満たすべきものかということで、これもあのまあ数学のようにこう一般的に明確に認識された定義があるわけではないんですけれども、あのこの計算機関学でよくあのあの 知, ら知られている人であのクヌースという人がいますが、このクヌース の, あの本で あの出ていましたあのアルゴリズムの性質もしくは要件というのがこのように紹介されています。で1番目が有限性、えー、これはあの有限界のステップで提出するとこで2番目が厳密性これはすべてのステップにおける動作が厳密に定められていて例えばそのある時はサイコロを振ってあのどっちへ進むとかですねそういうあの確率的な要素はあのないということですね。 ととその各手順が定められているといるですで。3番目は入力として0個以上の入力を持つ。で4番目は出力として1個以上の出力を持つと。でまあ、この辺はちょっとあの議論が分かれるところだと思うかもしれませんけれどもあのまあ近くもこの授業においてはその何らかの出力を出すアルゴリズムを考えますのでまあそれほど矛盾はないかと思います。 で5番目は有効性といって、これはすべての演算が有限の長さで十分簡潔に行われると。ですので、まあ、あの無駄な動作はあの極力排除して、えーと、例えば何もしないで繰り返す、何か処理を繰り返すということはしないということを意味しております。で、えー、と次にそのあのアルゴリズムの表現の仕方としまして、まあ、いくつか方法がありますけれども、えー、とこの疑似コードというのは、あの よく用いられる方法です。でこれはあの プ, ロ、まあ、プログラミング言語ほ ど, ではないほど厳密なものではないんですけれども、まあ、それに似た形でこうアルゴリズムの動作を記述するものです。でまあ、例としましては、まあ、アルゴリズムと書いて、えーとまあ、カッコでアルゴリズムの名前などを書きます。まあ、この辺は数学でこう定義とか定理とか命題とかっていうような見出しとまあに対応するものだと思えばいいでしょう。 それから、えー、と入力と出力がですね、それでどういうものになるかっていうのを書いておきます。であとは、えーと、ステップ1からあのステップ n までですね、こう、各ステップを記述していくという形になります。で、えー、と次にあのアルゴリズム特有の記法について紹介しておきます。ここはまあ、さっと聞き流してもらって結構です。 まず変数というのがアルゴリズムで出てきまして、これは、まあ、数や式の値を保持するということで、数学と同じように変数を使うということですねで。次に代入は、これは変数に数値や式を代入するんですけれども、こちらにありますように、この授業ではこの矢印を使って代入を表します。例えば U に0を代入するのはこういった形ですね。 それからあとのよ多項式 px っていうのをこう v という変数に代入するというような書き方をします。で三番目にこの論理式というのを扱いますけれどもこれはあのえっ、ー、とまあ真価偽の値を返すというのも式です。でえっ、ー、とまあ例えば u イコールゼロというのはうーんとまあこのあらかじめ u に値が代入されていれば、まあ、それがゼロに等しいかどうかというのを、まあ、調べてその真偽値を返するです。 あとは、えっと、p&q は、この p, p、または、p、または、p かつですね。p かつ q が真であるといったような、その論理席。それから、えっと、not w というのは、まあ、あの、w が、えっと、偽であるというのを返す、あの、論理的な規定ですね。あと、ここで書き忘れましたけれども、論理和というのは、ま、オアで大体表しております。で、最後に、あの、リターンという文をよく使いまして、これは、あの、アルゴリズムの値を返して、 まあ、その時点でアルゴリズムを終了するということで、このアルゴリズムの中にこの、例えばリターン P という文がありますと、この P の式の内容を介して、アルゴリズムを出力し、そこでアルゴリズムを止めなさいというような操作に使います。で、アルゴリズムにはですね、その動きを制御するための制御構造というのがだいたい定められております。 でまあ、このテキストであのアルゴリズムとして書かれているいくつかの構文はですね、まあ、このような形であの分類しておきました。一つは蓄字と呼ばれるもので、えーとまあ、アルファ、セミコロン、ベータ、セミコロン、点 々, 点々とンってやつですねで、えーと。2番目は選択と呼ばれるものです。詳しくはあ追って説明しますで。3番目は反復と呼ばれるものです。これも追って説明します。 でまず、えー、と逐字なんですが、これはと、まああのー、このように、えー、と文字通りえっ、ー、り上から順番に処理を実行しなさいというもので、まあ、テキストですと、まあ、アルファセミコロン、ベータセミコロンというのが並んでいたら、まあ、アルファという処理を最初に行って次にベータという処理を行いなさいというものですで、まあ、通常それぞれの処理は分というふうにしておりまして分はあのセミコロンで区切っております でえー、と次に選択と呼ばれるものなんですが、これはそのある式の、まあ、値ですか状態をもとにあの処理をですね、こう分ける操作を言います。えっとまあ、あのこれまでも計算機の授業などでやってきたと思いますけれども、この今回のテキストではこの if 文というのをあの用いております。でまあ、あのここで α は論理式としまして、もし α が真ならば、 あのベータを実行しなさいっていうのが、ifα t h e n タっていうところですね。で、文、えー、によってはそ、その後ろにさらに else,γ というあのものがつくっついた時もあって、else の方は α が偽ならば、この γ を実行しなさいというものです。で、えー、と一応、このテキストにもありますように、この else の部分はあのなくても構わないということにします。 少なくとも、イフアルファゼンベータがあればよいということですね。で次に、えっと、反復についてなんですけども、これは、えっとまあ、あるです、ね、その変数や式の状態に応じて、えー、ある処理を繰り返すということを指示するものです。でこのテキストでは何種類か の, その反復 の, あの構文が用意されておりますけれども、今回はとりあえず、公文と呼ばれるものだけ使います。 で、方文というのは、一応書き方は、方、まあ、アルファが何か式で、で、ドというのあの言葉があって、後でベータというその文のブロック、文文ちかその塊が出てくるんですけれども、まあ、今回は特にアルファが、えー、と変数 i ですね。変数 i がえと m から m の中を動くときという書き方がありますので、これを使います。で、このときは、 えっ、ー、と、まあ、M と N の大小関係で処理の仕方を変えるんですけれども、もし、えっ、ー、と、N が M 以上ならば、i を M から1ずつ増やして、N になるまで、この中のベータの処理を繰り返しなさいというものです。で、逆に、えっ、ー、と、M が N 以上の場合には、えっ、ー、と、i を M から1ずつ減らして、N になるまで、あのベー、処理、ベータの処理を繰り返しなさいというものです。ここまでいいでしょうか 大、ま、体、あ、あの、皆さん、それなりにお分かりかと思いますが、一応確認のために説明しました。で、えっ、ー、と、今のですね、その、疑似コードの書き方で、先ほどの多倍調整数の加算のアルゴリズムを記述してみようと思います。えっ、ー、と、先ほどの、もう一回復習しますと、えっ、ー、と、入力として、えっ、ー、と、多倍調数 A、それから B が、こう、ね、目中で与えられたときに、 この多倍調数 C を得るというアルゴリズムでした。ここまででしょうか。そして、あ、そうか、それで、えっ、ー、と、書いてみたのは、このあと多倍調整数の加算のアルゴリズムです。一応入力は A として、まあこの、あ、ごめんなさい、えーと、A としてこの多倍調数ですね、A と、それから B を取ります。で、出力はあの C。で、このように書きます。です。 条件として、まあ、C はと B の和であるようなものを返すということにしましょう。で、まず最初にこのガンマ0という変数を定義します。で、これに0を代入しておきます。で、2番目がこの加算の中心になる部分で、まあ、i が1から k-1y で動く間、このループを繰り返すということなんですけれども、 そこではどういうことをやっているかっていうと Ci とガンマの i プラス1という組みがですね、にこの Ai と Bi とガンマ i の和をその1ワードの加算で行って代入しなさいというふうに指示をしています。で、これをあの i がの1から k-1 マイナスまで繰り返してで最後にこの C0 から C の k-1 マイとこうかくった多倍調数を 返すということで処理を終えます。えっ、ー、とまあさいあまり慣れてない人もいるかもしれませんけれどもその、えっと、先ほどですねこの、まあ、筆算で書いたような式があのこのような疑似コードにどのように対応しているかというのをあの確認してください。で一応先ほどの処理をあのもう一度この筆算の形を表しますとえっ、ー、と ステップ2のループの部分でですね、こ、この一つ一つの加算を、こう4、法分のループでこう、繰り返したということになります。で、えっ、ー、と、先ほどの最初の説明と一つだけ異なるというのは、そのガンマ0っていう値を持ってきたことですね。このガンマ0ロというのは最初の説明の時にはありませんでした。で、これはなんでここで使ったかっていうと、その、あの、法分のべて の, あの処理がですね、 この、A、AI と BI を加えてさらに桁上がりを加えなさいっていう処理になっていたんですけれども一番下位の桁だけ桁上がりっていうのは定義されてなかったんですね。そこで一番下位の桁でもその桁上がりを伴うような処理が使えるように一番下位の桁はもともと桁上がりはなかったということにして同じ処理をこの一番 解の桁の加算にも使えるようにしたという点に注意してください。ここまでいいでしょうか。はい、ということで、きょうの授業のまとめなんですけれども、えー、とまずあの、符号なし の, その多倍調整数の表現について、 そのまあ、素朴なアイディアと、それからその計算機上でのですね、メモリへの格納の仕方について説明しました。それから、とこの、まあ、計算機上での演算に際して、まあ、必要な知識として、CPU のレジスターですとか、それから ALU といったような機構の説明をしました。で、その上で多倍調整数の加算の原理について説明しまして、で、あと、 えー、とそれをアルゴリズムとして書く上で の, そのアルゴリズム、それから疑似構造、それから制御構造といった概念について説明しました。で最後にこれらを使って今日はその符号なしの多倍調整数の加算のアルゴリズムについて説明をしました。というところですけれども、えー、といかがなものでしょうかね。はい、じゃあ、あのー、とりあえず、とまあ、次回はですね、 あの多倍調整数の加算の計算量という話をしていきたいと思いますけれども、あのこれから残りの時間であの少しですね、あの今日の内容をの理解を深めるような練習をしていきたいと思っております。特に何かなければ、とりあえずじゃあ、この講義はちょっとまず終わりにしたいと思います。お疲れ様でした